クワリの上半身パンプアップ道場へようこそ大胸筋、僧帽筋、逆三角形の体を手に入れるんだそれじゃあいくよハイプランク両手を肩の下に置いて頭からつま先までが一直線になるようにキープ 姿勢を崩さないように三十秒。お尻が上がったり、腰が下がってしまわないように、腹筋、背筋にしっかり力を入れよう。二十秒経過。あと五秒、うんうんうん大丈夫。やるじゃん。モディファイドプッシュアップ。 膝立ちで腕立て伏せ。まずは筋肉にエンジンをかけよう。筋肉エンジン。腹筋を引き締めて。深層になった気持ちで体を上下させよう。エンジンかかりました。肩タッチハイプランク。 ハイプランクの姿勢はそのままに交互に肩をタッチしよう、はいはい、なるべく体を動かさないようにはいはい腹筋背筋をがっちり固めて頭からつま先までを一枚の板にしようこれシンプルに見えるけど右左右左いいぞーその調子う 上半身の筋肉といえばね。ふわりお姉ちゃんがいるんだけど。ふわりね、ふわりのお姉ちゃんね、胸筋発達しすぎてね。動くんだよ、胸筋が。ピクピクって、こう左右別々に動かす。プッシュアップ、腕立て伏せ。手は肩の真下に置いて、腹筋を強くキープしよう。 あれさっき胸の筋肉をいじめたい人とは手のスタンスを少し広めにとるといいよい。胸を地面にゆっくり近づけて一瞬キープを吐きながら強く押し返すんだいふわりはこんなこともできちゃう筋肉アームリーチハイプランク 肩タップと同じ要領で、手を前に伸ばそう強い腹筋と背筋が大事だよは い, はい、先生ねえねえお母さんねえねえなんでむしするんですかはーいほーいっ感じで、こうやると楽しいかもしれない右ねえねえ左 プランク。最後はプランク六十秒あー。どんだけプランクやるんです。<笑>いけるとこまで行ってみよう。六十秒はふわりの完全なる今の限界だわ。もう三十秒経ちます。せん、経ち、経ってません。頑張れ、頑張れ。頑張れ。 ここにいてシッポのシッポの重さがあと30秒シッシッポお尻上がってない綺麗なフォームが大事だよ あ, あと20秒フラシュ ー, ーなな頑張れ頑張れ筋肉が喜んでるよおいおいあと10秒フラシュー 心地よい疲労を感じてるかな負荷が足りないと思ったら無理しない範囲でどんどん回数を増やしていこうね次のセットに行く人は1分休んで最初からおしまいの人はしっかりストレッチして終わろうね。